国立遺伝学研究所生命情報 DDBJ センターキュレーターの福田です。本日は次世代シーケンスデータベースを使って公開 NGS データの検索と自分の NGS データを登録するというタイトルで講義をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日の講義の内容ですが、まずは 次世代シーケンサーの簡単な紹介と次世代シーケンサーから生み出されたデータがどんなデータベースに存在しているかデータベースの種類と特徴を紹介します次にシーケンサーから生データとアライメントデータをアーカイブするシーケンスリードアーカイブ SRA について紹介します DDBJ センターはアメリカの NCBI とイギリスにある EBI と共同で国際延期配列データベースを構築しています。登録システムや検索サービスはそれぞれの拠点で異なっていて、それぞれに特徴があります。NGS データの検索では DDBJ、EBI、NCBI における検索サービスのそれぞれの特徴と使い方について紹介します。最後に DDBJ センターのシーケンスリードアーカイブである DRA に NGS データを登録する方法を紹介いたします。まずは次世代シーケンサーの簡単な紹介です。DNA シーケンス技術の発展によってさまざまな DNA シーケンサーが生み出されていますが、2017年に発売された DNA シーケンサーた。 DNA シーケンス技術についてまとめた論文では、第1世代として従来のサンガー法によるマルチキャピラリー型シーケンサーがあり、第2世代として2005年頃に生み出されたイルミナを中心とした超大量並列型シーケンサー、第3世代としてバックバイオ、オックスフォードナノパワーが出しているリアルタイム1分子型シーケンサーを紹介しています。 2世代シーケンサーとは、サンガー法によるマルチキャピラリー型シーケンサーとの対比で、第2世代以降に登場したハイスループットのシーケンサーに対する通称となっています。これらのシーケンサーは、研究の目的やコストなど、使い分けられる傾向があり、最近では主にここに示されたシーケンサーから依頼するデータが、 デーータベースに格納されていますこのグラフは2016年までの機種を示していて少し古いのですが次世代シーケンサーの種類ごとに1回で読み取るリードの長さと1段で何ギガベース出てくるかということを示したグラフになります。ずれもログスケールになっています。現在イ ル, メイルミナのシーケンサーが 最も登録数が多く、機種によって特徴があり、スループットの高いハイセックシリーズや、バクテリアや、えーと、スループットが低くても良いコンパクトでコストを抑えたマイセックなどが多く、えー、出てきています。グラフにはありませんが、さらに出力数を上げたノ、えー、バセック6000、 最大出力 6000GB とも言われておりますが、これらも最近登録されるようになっています。イルミナの機種は、1回で読めるリードは100ベースや250ベースくらいになっていて、ペアードエンドでだいたい500ベースくらい読めるようになっています。これから最近登録が増えているのが、ロングリードが読めるパックバイオとか、 バックバイオの最新の s ク l 2で最長リードが1 7 5ース以上、オックスフォードナノパーのプロメシオンで最長リードが1メガベース以上も読めるとされています。このようにシーケンス技術の進歩で出力数や1回に読めるリードは増加しており、生み出されるデータも 増加傾向にありますこれらのシーケンサーから出力された配列データはローリード、生リードなどと呼ばれますが一般的にはファスト級形式で出てくることが多いです。これは ATGC の延 期, 延期配列とベースコールの正確性を示すクオリティバリューが記載されたテキストファイルになります。 この FASTQ のままではあの意味がわからないので、このリードを解析のために処理していくわけなんですけれども、例えば解析したいデータがゲノムでゲノム配列を決定するには、リードをアセンブルして生み出されたコンティグのギャップを埋めたりして、最終的につながった配列データを FAST で保存されます。さらにその配列に機能注釈を追加 吸っていく場合は、その配列の遺伝子の情報の位置情報とか、特徴を記載したアノテーション情報というのが生成されます。また別の処理として、同じ生物種や、禁煙種などのゲノム配列をリファレンスとして、そこにリードをマッピングしていく、リファレン ス,、えー、リファレンスにリードをアライメントするという処理があります。人とかマウスだと、 非常に精度の高いリファレンスゲノムがあるので、よく使われておりまして、えー、このアライメント情報は、SAM とかバイナリーのフォーマットの WAM という形で格納されます。WAM ファイルは、リファレンスゲノムに対して、リードが何番染色体の何番から何番にアライメントしてとか、どの塩基に違いがあってとか、そういう情報が書かれています。 その後の解析では2つの方向性がありまして、マッピングされた r n a セックなどのリ、えードを数えることによって、えーと、遺伝子発現量を測定したりする、あるいはチップセックなどもまあ同様で、その定量的なデータが出てきます。遺伝子発現とかチップセックの、えー、定量的なデータを、機能ゲノミクスデータと呼んでいます。 電子発言の定量的なデータとしては、ファイルのフォーマットとしては、TSV ファイルとか、チップセックだと w i ファイルとか、そういうファイルが生成されます。もう一つは、リファレンスとの違いをバリアントコールして、どんなバリエーションがあるかを解析するバリアントデータですが、これは VCF ファイルなどで生成されてきます。 このように生物学的なデータには生データからゲノム機能ゲノミクスデータなど多種多様なデータがあることが特徴でこれらのデータをどうやってアーカイブするかということになるんですけれども次世代シーケンサーの生リードに適したデータモデルとかアノテーションがついた配列に延期配列に適したデータモデルなどデータの種類ごとに えー、とデータベースは分かれています、えー。先ほどの解析のフローに沿ってどういうデータベースがあるかを紹介いたします。まず、次世代シーケンサーから出てきた生リードと呼ばれる多くの場合、ファスト級形式のファイルと、また少し解析が進んだアライメントデータのバムファイルをアーカイブしているのが、えー、シーケンスリードアーカイブになります。 日本の DDBJ と、えー、EBI の ENA、えー、アメリカの NCBI が2009年頃から3拠点で運用を開始し て, し開始していまして、えー、それ手分けしてデータを、えー、ここに集中集めています。アセンブルアノテーション付き配列データは、DDBJ と EBI の、えー、ENA、NCBI のジェンバンクが アーカイブしていますアノテーションというのは、えー、キャピラリー d ン検査の、えー、時から、えー、と時代からデータが出てきていますので、えー、っともう1980年代からアーカイブをしていますで 機, 能メ機能ゲノミックスデータをアーカイブしているのが DDBJ センターの GEA と EBI のアレイエクスプレス そして、NCBI の GEO です。アレイエクスプレスと GEO は2000年ぐらいからずっと稼働しています。TTBJ センターの GEA は2018年から運用を開始しています。これらのデータベースは残念ながら、えー、とデータ交換がちょっと行われていない状況になっています。 なお、アレイエクスプレスは、研究概要や EBI のデータベースに適さないデータを保管するデータベースとして立ち上げられた BioStudies というデータベースに移行される予定となっています。データ の, その登録ツールとかアレ r a y e x ス r で使用したツールを引き続き使用するそうで、セッション番号にも変更はないそうです。 そして、バリアントデータは、DDBJ センターでは今ちょっと準備中なんですが、えー、50ベースペア以下の短い変異や SNP、インデルなどをアーカイブしているのが、EBI では EVA、えー、NCBI では DBSNP となっています、えー。50ベースペア以上の、えー、構造変異などをアーカイブしているのが、EBI の、G、DGVA、 そして NCBI の DB バーがアーカイブしています。EBI の、えー、バリアントデータのデータベースは、えー、全生物種 の, あのバリアントデータのを収集しているんですけれども、NCBI の DBSNPDB バ -DB、えーは、途中でデータを人データに限定することに方針を変更しまして、今は 人ののバリアントデータのみを収集しています。ですので、人データに関しては、この2つの EBI、NCBI でも、えっと、データの公開はあるんですが、えっと、人データ以外のバリアントを見たい方は、えー、EBI の、えーえー、とバリアントデータのデータベースを見ていただくような形になります。 このように、多くの種類のデータ、関連するデータがいろんなデータベースにまたがって存在するようになったので、それらに共通なメタデータを整理するためのデータベースというものも作られています。一つは、バイオプロジェクトというデータベースで、研究概要に関する記述とか、文献情報やグラント情報をまとめていまして、これに対して、 アクセション番号を割り当てていますこの研究から出てきたその SRA の生データとか、センブルされたゲノムとか、その発現データなどに対して、この共通のバイオプロジェクト番号を紐付けておくことで、そのデータをプロジェクトの単位でまとめるということができるようになりました。もう一つは バイオサンプルというデーータベースであサンプルの内容を表すデータベースということは、まあ、名前からもわかるんですけれども、えっと、データに由来するサンプルの生物情報とかそのサンプルを採取した時の情報とかが詳細に記載できるようになっていてでこの情報に対してもそのサンプルの単位でセッション番号を割り当てていてそれで、えー、っとサンプルから取得したデータはその すべて紐付けられてこれですよというのがサンプルの切り口でデータをまとめることができるようになっています。ここまで説明してきたデータベースの中で、シーケンスリードアーカイブとアノテーション付き配列データベースである t d b j n a デンバンク、そして これらを整理するバイオプロジェクトとバイオサンプルについては、えー、日本の DTBJ と、えー、イギリスにある EBI、そしてアメリカの NCBI で共同で国際延期配列データベースをあの INSDC としてデータベースを共同で構築しています。公開されたデータは3拠点で公開されており、 例えば DDBJ に登録されたデータは公開後 ENA や NCBI の検索サービスでも検索可能となります。そのため、それぞれのサービスで、えー、とデータを使用するあの、それぞれのサービスを使用することができます。えー、と逆に言いますと、ここで示してない、えー、とデータ、機能ゲノミクスデータとかバリアントデータに関しては、それぞれでデータを収集していますが、 データの交換が完全には実現していない状況です。さらに、えー、データベースを大きく2つに分けて、えー、っと紹介します と,、えっと、オープンアクセスのデータベースとアクセス制限データベースという区分もに分かれることもあります。えっと、それは、えっと、ここまで紹介してきたデータベースは、 オープンアクセスのデータベースなんですけれども、えっと、そういうのはデータが公開されると誰でも自由にアクセスすることができます。それに対して、個人に由来する人のデータというのは、えーっとまあ、個人に由来するのゲノムの情報や、個人の病気に関する情報とか、個人の特定可能な情報を含んで扱っていますので、誰でも自由に利用できることを。 制限していますあ。制限する目的で、その別のデータベースで管理しています。それをアクセス制限データベースと言っています。でこのアクセス制限データベースは、d d b j センターでは、ジャパニーズ・ゼノタイプ・フェノタイプ・アーカイブ、JGA というデータベースで、これは NBTC と共同で運営しています。JGA に登録されるデータ及び その利用についての審査に関しては NBDC で実施しており、登録したり利用する場合には研究目的などを NBDC に伝えてで、そこの人データ審査委員会で承認された人だけがデータを利用できるというような制限をかけています。このアクセス制限データベースとしては、DTBJ の JGA と EBI の EGA、そしてアメリカの DBGAP というのが今、3大データベースとして稼働しています。扱っているデータは、オープンデータのようにデータベースがデータごとに細かく分かれておらず、ここで示したすべて の, このデータの種類がアクセス制限が必要なデータであれば、すべてここに。 デーータベースに格納していますアクセス制限データベースに関しては、えー、個人レベルのデータを扱っているので、この3極で交換というのがなかなか難しいですので、サマリーデータだけを、えー、今、EGA と DBGAP では、えー、交換しています。EGA はちょっと現時点ではちょっと交換されていません。 えー、とまたあの違う切り口で、えー、データベースをまとめた表がこちらになります。大きく分けて、1次データベースと2次データベースというのがありまして、まあ、先ほども言って、えー、少しずつ し, しまいましたが、1次データベースというのは、えー、研究者が実験データデータを、えー、とデータベースに直接登録してくるものになります。 DDBJ で運営しているデータベースは、えー、と生データの DRA や、D えー、とアンティテション付き配列の DDBJ、GA、発言データの GA などは、うん、一時データベースになっていて、えー、と国内の研究者から、えー、データを受け付けています。国内の研究者がデータベースにデータを登録する理 由, 登録する理由は、 一般的にはデータを使ってまとめた研究成果を論文に投稿するときに、ほとんどのジャーナルでは延期配列は DDBJ に、生データは SRA に登録して、そのアクセション番号を論文中に記載するように義務付けています。DDBJ センターの運用するデータベースのほとんど主要なジャーナルに登録先として認められていますので、 論文を投稿する際には、これらのデータベースの登録が必要になります。これに対して、二次データベースというものは、一次データベース に, のに登録されたデータを加工して使いやすくしたデータベースというもので、まあ、別の呼び方、例えば、Curated Database、n e r d e t b a s e などと呼ばれていまして、代表的なものとしては FSEC やアンサンブル、 エクスプレッションアトラス、チップアトラスユニプロットなどがあります、えー。これらの二次データベースは、その、これらを作っている、えー、データベースを作っている方のキュレーターなどが、えっ、ー、と、コードにキュレーションを行っていますので、えっ、ー、と、必要な情報があの豊富にあの分かりやすく、えー、付けられていますのであの、情報が整理されていて、 利用者にとっては、これをデータベースを利用しやすく感じるかもしれません。ここまではデータベースに関して説明してきましたが、次には NGS の生データとアライメントデータをアーカイブしている SRA を中心に紹介します。この10年で、 NGS データの量が急激に増えておりまして、NCBI の SRA サイトによると、SRA のデータサイズは2019年時点で36ペタバイト、これが2023年には43ペタバイトになることを見込んでいるそうです。アーカイブするのにもいろいろ苦労がありまして、NCBI ではデータをクラウドに移行するなどの取り組みを行っています。 それでこの大量のデータをどういうフォーマットで公開しているかですが、登録者からアップロードされたデータファイルをそのまま公開しているわけではありません。まず、いろんなシーケンサーからの独自の出力フォーマットはや、一般的な FASTQ とか、アライメント情報を含むマ形式などのファイルをデータベースで受け付けます。 NCBI が始めたということもあり、NCBI が開発した SRA ツールキットというものが使って、この受け取った FastQ などのファイルからアーカイブ用の SRA ファイルを作成しています。に変換しています。そしてアーカイブしています。このアーカイブ用の SRA ファイルは、 DDBJ, ENA, NCBI で同じものを使用してデータの交換をしています。s i l a ファイルというのは NCBI が開発したフォーマットでバイナリーファイルなのでデータもそもそも圧縮されています。また NCBI の検索サイトでデータをより良く見せるための最適化が行われています。例えば ファイルから生成された SRA ファイルは、アライメントの情報がインデックスされています。これは例えば、SRA ファイルから連配列情報を取り出すときに、一番染色体にアライメントされたリードだけを取り出すとか、クオリティバリューが低いリードをフィルターするとか、そういった取り出した方ができるようになっています。さらにインデックスされているので、LCBI のシーケンスビューは えー、その直接 SRA ファイルを読み込んで、えー、高速にデータを表示することができていますただ、利用者がこの SRA ファイルをダウンロードしてそのまま使用するというのは使いにくいので一般的にデータの解析するにはこの公共データベースからダウンロードした SRA ファイルは FastQ、えっと、に変換して使用することになりますで、えっと データを公開しているこの3局ですけれども、NCBI は非常に保持しているデータボリュームが多いので、バイナリのこの SRA ファイルにしかデータを交換して公開していませんで。NCBI の SRA からデータファイルをダウンロードしてきた際は、そのダウンロードしてきた利用者自身で SRA ツールキットを使って、ファスト Q に ファイルを変換する必要があります。あとか、b a ファイルにも変換ができますで。そのようにちょっと変換の手間があるんですけれども、DDBJ や ENA では、このアーカイブ側で s r ツールキットを使って、このテキストの FASTQ を生成して、えっと、この SRA ファイルと FASTQ の両方を公開して、利用者に提供していますので、えっと、利用者の皆さんは DDBJENA からバストキューをダウンロードすることであのそのまま使うことができます。この SRA フォーマットには配列データしか含まれていませんで、メタデータというのはここには含まれていない、別に管理しています。でそのメタデータのお話を次にいたします。SRA メタデータの構成はこのような感じで でえっと、3つのデーータベースにまたがってい ま, すまずそのデータファイルにはそのランというこれはオブジェクト一つ一つをオブジェクトと呼んでいるんですけどもそのランというオブジェクトに紐づいて、えっと、います。でこのランを説明する、えっと、ものとして実験の情報を、えー、記載しているのがエクスペリメントというオブジェクトです。 でここには、エクスペリメントには、ライブラリーの情報とか、シーケンサーの機種の名前とか、えっと、そのどのようにシーケンスしたかというような情報をここに保持しています。でこの配列、えっと、データを説明する、どんなサンプルから、えー、あの取られた配列データかということを説明するのが、バイオサンプルというデータベースで書かれた内容になりまして、具体的には、 えっと、サンプルの情報、そして生物情報としてのタキソミー ID などを、えっと、管理して、サンプルの情報をここに詳細に、えー、持っています。それが、えっと、もう一つ、えっと、プロジェクトの情報は、バイオプロジェクトというデータベースに、えー、入っていまして、ここでは、まあ、どういう目的でこのデータが取られたかということをメインに書かれていまして、具体的にはプロジェクト情報とか、 研究費の情報、えー、そしてどんな論文でが大きさをしたかという文献情報を、このバイオプロジェクト内に、えー、書かれています。で、このエクスペリメントというオブジェクトから、このバイオプロジェクト、バイオサンプル、ランというものはあの紐付けられて、一、えー、つの、えー、バレーデータとして、えー、っと構造をしています。 それで、えっ、ー、と、この d r ーあ、えー、失礼、SRA の一つの塊として、まあ、プロジェクトには複数の、えー、とサンプルやエクスペリメント欄を関連付けることができます。まあ、一般的にその一つの、えー、研究データを出すときにはサンプル複数にあることは多いと思うんですけれども、その、えっ、ー、と、このような形で エクスペリメント、サンプル、ラン、それぞれ、えっと、複数つけられることができますので、えっと、SRA データを見るときには、このような構成を頭に入れておくと、そのデータを理解することが、えっと、のためにこういう構成を理解しておくことが必要になります。それでは具体的にそのどのような、えー、内容が。 されているのかというのをそのオブジェクトのサイで見ていきます。えっ、ー、とこちらに示したのはえっ、ー、と NCBI のバイオプロジェクトでそのプロジェクトの内容を示しています。でこれはえっ、ー、とミドリイガという貝のえっ、ー、とゲノムシーケンシングプロジェクトのえっ、ー、と内容を示していますがまずその バイオプロジェクトには、えっと、PRJ から始まるアクセッション番号プレフィクスを持っていてそ、その、えっと、プレフィクスを持つ番号が発行されていまして、これは、えっと、DDBJ で発行した PRJD から、あの、なるアクセッション番号です。で、その内容に関しては、まず、ここにプロジェクトの概要が、えっと、示されています。 でどのような生物情報かとか、えー、と論文情報をすでに公開されていればこちらに示されます。でこれが冗、ま、談、あ、がプロジェクトの内容を示しているんですけど NCBI のバイオプロジェクトでプロジェクトを見るとそのプロジェクトに関連するデータをまとめてここに表示してくれます。でですのでこのこ関連データを トップレベルで整理してそのナビ、ナビゲーションの入り口となっています。具体的にこの、えー、と SRA にデータが登録されていればこちらに出ますし、えー、とこちらには、えー、論文情報とかバイオサンプルとか、のアセンブリーというものも、えー、と表示されます。アセンブリーというのは、まあ、あの INSDC で管理しているデータベースの一つなんですけども、あの アセンブル配列をまとめて収集しているものですが、DDBJ などにアセンブルサイズ配列を登録すると、こちらに情報が流れていくというような形で、独自のセッション番号が振られますで。この下に SRA データサイズが見て取れますでだいたいボリュームなども期されています。 続いてバイオサンプルですけれども、えっと、これは先ほども言った緑以外の生物の情報を示しています。で上部にタイトルがありましてで、えーあの、続いてその生物名、タキソノミーデータベースに登録されている種レベルの生物名が付くような規則になっています。でパッケージというものが記載されていて、 これはあの生物とかデータの種類ごとにいろいろ説明するために必要なこの何でしょう項目のリストを決めるものなんですけど例えばこれですと、真核生物の、えー、とゲノムを記載するためのあのに適したパッケージを使っています。ちょっとすみません、言い忘れてしまったんですが、バイオサンプルに対しては、えっと、アクセッション番号はこの SAM から始まる番号が付けられていて、DDBJ で発行したものは SAMD というプレフィクスでアクション番号が付いています。でえー、とデータ の, そのサンプルの情報というのは、ここにサンプル属性として、あの属性名と値のペアで内容が記述されています。ですので、例えばコレクションデート、いつ そのサンプルを採取したか、何月何日とかいう書式で 書, いて書けたり、あと、どこで得られる、どの場所でとか、えー、とその国名とか、そういうものも記載することができるようになっていますで。ここの部分でできるだけ詳しくサンプルの情報を書くことができます。この、えー、と属性のセットはあのあのいくらでも追加ができるので、 詳しく記載されていると良いと思います。で続いて、SRA エクスペリメントの内容ですけれども、こちらも NCBI の検索、えー、ページで見たときの、えー、画像なんですけれども、えっと、アクセーション番号は、えっと、なんとか RX。 というような形で付けられます。DDBJ と D から始まる番号で。X がエクスペリメントを示すプレフィックスとなっています。でここにアクセッション番号があってあの、大体のこの実験の配列データの説明が書いてますが、えっとまあ、内容としてはライブラリーの情報とシーケンサーの機種がここに書かれていまして、 まあ、WGS なのか、そのゲノムなのか、RNA セックトなのかとか、そういうことも書かれてますし、えっと、シングルで読まれたのか、ペアで読まれたのかとか、そういう情報もこちらに記載されています。で、えっと、このエクスペリメントに関連するバイオプロジェクトやバイオサンプルのアクセッション番号の絵が、えー、設置されて、NCBI、まあ、だとこちら。 リンクでクリックすると、その関連のデータの内容に飛ぶことができます。で下の方には、ランの情報も記載されていまして、その DRR、ランに紐づくアクセッション番号から、その大体何リードあるかの情報とか、何ベーストータル何ベースであるとか、そのサイズなどがこちらにも記載されます。 でこのランの、えー、示されたリンクをクリックすることで、ランの情報を見ることができまして、えっと、こちらは、えっと、NCBI の、えー、検索サイトでランの情報を見たときの画面なんですけれども、えっと、このメタデータというタブの中の上の方にランの情報が記載されています。まあ、先ほど説明した、その えー、何ベースとかサイズどれくらいとかそういうことがまず書かれまして次にリードの構成があります。これはあのペアのリードなのでえっとリバースフォワードリバースの情報がだいたい長さ100ベースでえーあるというのがわかります。で、えっとですね、ここにリードというタブがあるんですけどもこのリードというタブを見る と, えっとその実際具体的な リードの延期配列とクオリティの情報をこちらから見ることができますでアクセッション番号は LAN に対して、えー、なんとか RR 番号リードの R 番号が付いてえっと、アクセッション番号が付けられるんですけれどもえっとその LAN という単位に1つ付けるんですか、そのリード1個1個に対してもこの 例えばこの DRR244978 という欄に対する番号に、さらにドット1、ドット2というような形で、連番でえっとリードに対してもアクセッション番号を振らが振られていくことになっています。でここまであの SRA モデルをえっと把握したところで、実際のデータベースの使い方やデータの検索方法を紹介いたします。 NGS データの検索は主にメタデータによる検索となっています。で、まずデータに対するアクセッション番号が、えー、と例えば大体論文などを読んでいれば、このデータはこのアクセッション番号のここに、えー、とで利用できるとかそういう記述がありますので、そういうしデータ、アクセッション番号で、えー、と各データベースに検索するという方法があります。 また、そういうのもなくて、その自分の欲しいデータ、えっと、興味のあるキーワードなどを使って、えっと、データを大まかに絞り込んでいくこともできます。例えば、興味のある生物名とか、遺伝子名とか、自由に 記, 述記載して検索することもできまして、でまた、論理演算子を使った組み合わせで、あの幅を広げたりとか、狭めたりとか、そういうこともできます。 まあ、検索の、その、これ、ま、わかる方は使えると思うんですけど、ま、どういうふうになっているか、ここに表にあるように、その、追加したりとか、もっとこう広げたりとか、あと、ワイルドカードといって、その、部分的に一致するものを指定することもできます。あと、あとで出てきますけど、えっと、マウスのストレインの名前が、要は、途中まで一緒だけど、 A と B とかパターンがあるときにどっちも取りたいときはこういうものを使えますで。さらにこれをコードに絞り込んだりあの項目が分かっていて検索したいというときはあのアドバンストサーチというものを使うとより細かい情報の絞り込みや値の設定などができますのでそういうのを使っていきますで。これらもこの使い方などは各データベース 検索サービスでそれぞれぞ特徴がありますまず DRA Search、DDBJ センターの SRA の検索できる DRA Search というものがありますで。ここからは実際のブラウザでお見せしていきたいと思いますので、少々お待ちください。 こちらが DDBJ センターの DRA サーチの検索サイトになります。まずはセッション番号で検索していきます。セッション番号、ランナークセッション番号を入力してサーチをしますと、ランの情報が即座に出てきます。こちらがリードの情報になっていまして、 右側に、えっと、関連の デ,、えー、データへの、N、リンク と,、えー、と FastQ や SRA ファイルの FTP サイトへのリンクの、えー、情報がこちらから取ることができます、えーと。この FastQ や SRA ファイルのダウンロード方法はウェブサイトの方に説明が載っていますのでそちらをご参考いただければと思います。 続いて、キーワードで検索することもできます。例えば、新型コロナウイルスのデータを取得することとして、と新型コロナウイルスの呼び名が複数あるので、えー、このようにあの3つのパターンのワードをオアでつないで広めにちょっと、えー、検索してみます。 そうしますと、えっと、結果割とすぐに表示されて、ヒットしたオブジェクトのメタデータ XML 上での箇所がこのように赤く表示されています。でえっと、フィルターで絞り込みができて、えっと、オブジェクトの単位で絞り込むことができたりと、今回の場合は、えっと、新型コロナウイルスの データの生物名がこの SARS コロナウイルス2というのが NCBI タクソミーデータベースで登録されていますのでこちらで絞り込むことができますこの他の生物名が人とかマウスとかメタゲノムの名前が出てきているのはおそらく新型コロナウイルスに感染した人感染させたマウス由来のデータ などが含まれているんだと思われますので、まあ、こういうのはキーワードでやると、の数出てきてしまうので、生物名で絞り込むということは、えー、こ, この、ここができるようになります。d b j と一緒に検索を、あの関係が深い DBCLS でも あの、sra の検索サービスを展開して開発しております。こちらが、こちらのサイトになっていまして、同じようにアクセッション番号やキーワード検索もできます。まず、何の番号で検索をしてみますと、えっと、 リアルエサーチと違って、ラの情報だけではなく、その関連の、えっと、プロジェクトとか、バイあの、エク p e r i m の内容、あ、え、バイオプロジェクトの内容を表示してくれるので、どういうデータが、データであるかということがわかりやすくなっています。また、こちらから、 バイオプロジェクトのアクセッション番号で検索することもできます。こちらで検索すると、まあ、プロジェクトの内容も、えー、見ることができて、関連のデータも取ることができます。そして、こちらからリンクしている、この記者例とかいうさあの ところは e t p g センターの FTP サイトへのリンクになっていますのでデータの取得もこちらから行うこともできます次に、えー、EBI のサイトを紹介したいと思います、えっと、ENA ブラウザーは、えー こちらのサイトになっていまして2020、2020年の8月から、去年の8月から新ブラウザに完全に移行したしておいてで、検索スピードや性能が向上したというふうに言われています。で対象データは、えっ、ー、と、この、まあ、我々は今、SRA のデータを検索しようと思ってますけど、ENA っていうのは、あの 他のアノテーション付きの配列とかを含んで ENA というデータベースを作っているので、えー、と対象データが、えっと、ENA で扱っている全データということになりますので、ちょっと検索の出し方が変わってきます。それでは、まずは、えっ、ー、と、ラの番号でまた同じように検索をしてみます。 こちらに、えっと、ステーション番号を入力する箇所がありますので、欄番号を入力してビューをしてみます。そうしますと、えっと、これはあの初めの方で示した緑以外のゲ、えー、ノムデータに対する欄番号を、ね、入力して検索してみました。 えっ、ー、と、上部の方に、ラン、ラントエクスペリメントの情報を取り出して、えー、載せていまして、で、えー、っと、イルミナのハイセック変革で読んで、ペアードで、WGS でというようなことがまず書いてありまして、下の方に、あの、一覧する表、表が出てきます。で、この、 ENBBI のこの検索系の非常に良いところは、このバイオプロジェクト、バイオサンプル、エクスペリメント、ランという関係をこう表にして一段に出してくれるというのが、えー、良いところで、あの、対応関係がとてもわかりやすいです。で、えー、っとですね。これだとちょっとあの、一つしか出てこないので、関連の バイオプロジェクトというのをちょっと見てみますと、あの、同じように、えっと、上部にはプロジェクトの内容が表示されてきますが、下の方に、そのプロジェクトに紐づくランデータのリストがこう表形式で、えー、表示されますで。これで、あの、先ほど言ったように、そのプロジェクト、サンプル、エクスペルトラの関係性が、あの、 数に当たってもよく選んでみることができるようになります。これで全体像をあの、よく分かるようになります。で、えっとですね、ここの小カラムセレクションというところで、あの自分で表示したい、えっと、項目を選択することがで き, できます。ですので、ある程度、あの デフォルトでいろんなものがついてますけど、えっと、例えば、ライブラリーレイアウトとか、何かこう、自分の興味のあるものを増やして、スタディタイトルとか増やして、あの、また、これただチェックするだけで、こちらの中にぺこっと増えてくるので、 タイトルとかまあ、今回は同じプロジェクトを示しているので、同一ですけれども、このような形で自分の目的の出したいものを表形式で出すことができます。そして、この対応関係の表は、えー、JSON 形式や TSV フォーマット、または XML ファイルでダウンロードすることもできて、非常に便利になっております。 次に、キーワードで検索をしてみます。サーチのページから、こちらでも、まあ、こちらでもキーワードの検索をすることができます。先ほどの DRA サーチと同様に、新型コロナウイルスのデータを検索してみますと、このような形で、 数のデータベースのデータが、えー、検索されてきます。で, ですので、えっと、今回は、えー、と生リードデータなどを探したいということであれば、この左側から、えー、と目的のデータの絞り込みをすることができます。例えば、ランとランのリストが表示することができます。 また EBI はアドバンストサーチでいろんな項目に絞り込んで検索する機能に優れています。1から5の手順で段階的に絞り込みます。まずはデータタイプを選びます。今回は NGS データを検索したいので、リードローリードローリーズを選びます。で次に進みます。 そうすると、クエリを選択するところに移りますで。クエリの検索項目を指定するんですけれども、結構ここが細かく設定することができます。でこのちょっと古い旧ブラウザーのときよりも、項目がカテゴリーごとに分かれていって見やすくなっています。でまず、ここであの、 生物名で絞り込みをしてみたいと思います。タキソノミーリレーティッドで NCBI タキソノミーを選ぶと、学名をあの NCBI タキソノミに、えーに登録されている学名を入れて検索することができます。例えば、稲のデータを調べたければ、稲、えー、の学名を打っていくと、 下にイネというのはオリザサティバという学名なんですけれども NCBI タキソノミーではこのようにインディカグループとジャポニカグループとを分けて、えっと、そのファイのランクで登録されていまして登録するときはあの可能な限りインディカグループかジャポニカグループを指定して 生物名として登録するルールになっていますので、その折り出す手場より下のランクというのを検索対象に含めたければ、このインクルードの下のボタンを押すと、この回のランクも一緒に入れてくれるようになります。そしてさらに、このイデの、えっと、コシヒカリについて調べたい。 と思ったときは、ここにルールを追加することができて、こちらを選ぶと、アンド検索になります。それで、この中で、カルティバーというのは栽培品種の名前をえ入力するえ名前、項目なんですけども、ここにあの検索したいワードを入れて、そして、これで、えっと、 押すとこのクエリーの画面に、えっと、目的の検索ワードが入るので、これであの検索ができますで。その他にも、例えばこう地理的な情報を絞り込みたいというときは、グラフィカルロケーションと押すとあの地図が出てきて、そこで、えっと、目的の場所を絞り込むことができます。例えば 稲、えー、なので、日本の星光なので、ちょっと日本のところに地域を絞りまして、例えば東日本のデータだけを取ってみたいとかいう場合は、まあ、このような形で絞り込むこともできます。そして、えっ、ー、と、最終日を。 あのここ10年間で取られたネだけに着目したいというときは、コレクションイベントインフォメーションの中から、コレクションデートというのが指定できるので、ここには日付としてはカレンダーで入れることができますので、2011年1月1日などを選んでいくと、 入力できますただ、これだとこの日限定の指定になってしまうので、2011年以降のデータということで指定をしてみます。で目的のクエリを選びましたら、次の画面はなんかこの除外したり、これは入れたりというようなものを指定するところです。でここののフィールドのところで 出力したい項目を選ぶことができます。このデフォルトだと、ランのアクセッションとな、っ、えー、と結果のディスクリプションタイトルなどしか出てこないようになってるんですけれども、このマニュアリーセレクトフィールドを選択すると、より細かい項目を出力できて、で例えばデータをファストーファイルでダウンロードするつもりだったら、 ファストキューファイルズというのを選ぶと、そのファストキューの必要な情報をセットで、えっと、この選択してくれます。で他にあの自分の、えっと、表示したい項目を入れてきます。例えば先ほどの、えー、クエリだと、コレクションデートをし、えー、と2011年1月1日以降でしたので、その細かい日付を各データに必要だと。 ということであれば、ここにコレクションデートを追加してみたり、あと、例えば、得られた組織の情報を知りたいということであれば、ティシュータイプという項目を選んで追加してあげることもできます。あとはですね、地域を絞り込んだので、どこの地域で取られたかという情報を えー、知りたけば、このカントリーというところに、えっ、ー、と、地域の国名だけではなく、地域の名前も入ってくるので、これを入れてあげます。そして、えっ、ー、と、最後にサーチボタンを押します。そうすると、検索結果が出てきます。で、今回は、1件だけヒットしました。で、あの、このような表形式で、あの、 ヒットした欄番号やサンプル番号、それぞれ見ることができて、えっと、ファースト Q がペアで読まれたということもわかります。で、コレクションデート、先ほど選んだ項目、コレクションデート、ティッシュタイプ、カントリー、あどこの地域で得られたか、具体的な採取日なども、えー、知ることができます。それでちょっとこれ1件だけになってしまったので、もうちょっと多くの情報を 見たいので、ちょっと一旦この地域と日付のクエリーを削除して、もう一度改めて検索をかけてみます。そうしますと、あの、110件あ、117件のデータが、えー、と見ることができました。同じように表で自分の指定した 同じ項目がそのまま保持されてますので、見ることができます。検索結果に関しては、XML や JSON、TSB などをダウンロードして保存することができます。 続いて SRA の検索サイトを紹介します。最象データベースは SRA に全部指定されています。クエリーはキーワードとアクセッション番号、どちらでもこちらの窓で検索ができます。NCBI の SRA はエクスペリメントが公開の最小単位としているので、検索結果は エクスペリメントでリストが出ることになります。では実際、えー、ラン番号で検索してみます。ここでサーチボタンを押します。ラン番号で検索したんですけれども、ランに紐付くエクスペリメントの情報が、えっと、表示されます。そして、えっと、 右側に、リレーテッドインフォメーションというのがありまして、でこちらからの論文情報をあの直接たど、えー、ることができます。例えばこちらの PMC をクリックする と,、えー、と、このデータに基づいた論文情報を見ることができます。えー、続いて、キーワードで。 検索をしてみます先ほどもやったように、新型コロナウイルスのデータ取得をすることとして、こちらのキーワードで検索をしてみます。そうしますと、エクスペリメントのリストが表示されますが、 86万件も出てきてしまうので、絞り込みたいと思います。左側にファセット検索ができるようになっていまして、例えば一番上は、あの、アクセス制限か、オープンかのデータを選択できたり、DNA か RNA かということも選択できます。で、ペアで読まれたかシングルで読まれたかとか、プラットフォーム何を使って読まれたかとか、 ストラテジー何かとか、えーと、そういうのをあのこうクリックすることで選ぶことができますし、およその件数もここに表示されているので、あのどんなデータが登録されているか概要をつかむことができます。そして右側には、生物名で絞りこことができます。えーとまあ、これもあのコロナウイルスに感染した、えー、と人やマウスとか、あの の情報も含まれているので、新型コロナウイルスのデータだけ取りたい場合は、こちらで絞り込むことができます。でまた、この関連するデータベースで何件登録されているかという、この件数も表示されますし、そちらのデータに選んで見ることもできます。さらに便利なのが、 アドバンスサーチになります。こちらの下に、アドバンスというところがあるので、ここから見ることができます。えっ、ー、と、項目は、えっ、ー、と、えー、と SRN エクスペリメントやランに関するメタデータから選ぶことができますが、非常にこの項目がわかりやすく選ぶことができて、で、 と、オーガニズムの情報でも検索ができます。例えば、まあ、人のデータを検索するときにこのように学名分かっていればいいんですけど、まあ、ちょっと綴りに自信がないなと思っても、このインデックスリストっていうのが非常に便利で、途中までの情報でリストを出してくれます。まあ、正しいのはこの ホモ・サピエンスなんですけど、ちょっと間違えたタイプをしたようなデータもあの同じ件数で表示されているので、これはあの同じものとして、えー、検索できるということが分かりますので、その辺の補 助, 補助的な機能が、えー、と非常に優れています。でえー、と項目は、このや OrNot であのワードを指定することができます。また 例えば、公開日とかの日付の指定ができたり、こちらで追加することもできます。例えば、ソースで、えっと、ソしスてあの、ライブラリーソースなんですけど、ちょっと一瞬わからないときは、インデックスリストをえっと選ぶと、あの、選ぶことが、項目を出すことができます。 で NCBI では、その資料にありますように、フィルターとプロパティという項目の指定をあのお勧めしていまして、フィルターでは、えっ、ー、と、パウメドとか PMC とか、アセムリーなどの相互参照されている SRA レコードを検索できるようになっていまして、例えば、このように SRA と PMC あるもの、 で調べるとこちらもインデックスリストを押すと、あのこれだけ の,、えっと、こうあの検索数で、えっと、得ることができるのも分かりますし、まあ、あの他のタクソミとか別のデータベースとの関連もこちらで調べることができます。また、プロパティーズというのが、 えっと、規定項目で検索を絞り込むことができて、えっと、先ほど、あの、シーケンサーの、えっとですね、機種で、プラットフォームっていうのは、あの、選ぶことができるんですけど、より細かい機種名は、ちょっとここでは指定ができないので、プロパティというところで、インストゥルメント、 を押すと、まあ、例えばイルミナのハイセックとか、ノバセックを調べたいと思ったら、ここまで打つだけでも、えっと、目的のやつを選ぶことができます。これで一度サーチをしてみます。 すると、えっとこのように結果が出てきます。で、まあこちらから、えっと同じように検索もできます。さらにあの先ほどは SRA のメタデータ情報で、えっと絞り込むができたんですけど。 例えば、生物の情報でもっと詳しい絞り込みをしたいというような場合は、バイオサンプルのホームページの、あの、アドバンストを使うことができます。まず、こちらからアドバンストを選んで、例えば、えっと、マウスの代表的なストレーミングである、BLB スラシーで、えっと、検索をしたいといったような場合は、えっと、 そのストレインとかの情報というのはバイオサンプルでああの項目がアトリビュートとして登録されていますのでこのアトリビュートを選ん で, でこのアトリビュートネームっていうのはストレインとか項目の名前だけなんです。属性名だけなんですけどアトリビュートと選ぶと属性名と値のセットで、えっと、ストレインに何がどういう値が入っているということで調べることができます。 例えば s t r a b, al, b を入れて、インデックスリストを押すると、あの、同じようなものがたくさん出てきて、目的のはこのスラ C なんですけど、スラ C から派生したこのスラ J っていうのも一緒に検索したいといった場合は、コントロールキーを押しながら、クリックするだけで、あの、オア検索で、えっと、 指定することができますこれで、えっと、一旦サーチを押すと、バイオサンプルの結果が、えっと、絞り込んで表示されます。こちらはバイオサンプルアクセッション番号があるように、サンプルの結果なんですけど、ここに紐づいている SRA データを取ってきたいというような場合は、右側の Find Related Data から SRA, SRA を選んで、 マインドアイテムをします。そうすると、あの検索されたエクスペリメントの結果が表示されてきます。ちょっとこの生物情報を見てみると、マウスだけではなく、マウスメタゲノムの方もデータとして含まれているのがわかる。ありますので。 で多分あのマウスメタゲノムというのは、ホストのストレイの情報を出してしまっているんだと思うんで、これを除きたいという場合は、マウスの結果だけを、えっと、絞り込みます。そうすると、このように、えっと、大体990件ぐらい、えー、絞り込むとかことができました。 でこの絞り込んだ結果はこのエクスペリメントのリストで出てくるんですけれども、ちょっと全体像が把握しにくいですね。それで便利なのが、ここにあるランセレクターという、えー、ともので、えー、とテーブル形式でその対応関係を出してくれる便利なサイトがあります。こちらが出てくるときはここから行けますし、ここでランセレクターというのを選んで、えーと この結果をランセレクターで見ることができます。すると、このように、えっ、ー、と、奥のデータが、えっ、ー、と、表形式で表示することができるようになります。で、これが、あの、バイオ関係、ランとプロジェクト、サンプル、そして、えっ、ー、と、それぞれ持っている情報を、えー、と出してくれていて、 体温関係もあの分かりやすくなっていますで。1つ、ENA の表形式と違うところとしては、サンプルの細かい属性も全部込みで、えっと、ここに表示してくれます。ですので、あのとてもでしょうデータが見やすい形になっています。でさらに、ここの 何セレクターの中でもフィルターを使うことができます。で例えばマウスなので、どんな組織から取れているかっていうのをここでチェックするだけで、えっと、まあ、あんまり組織名が登録されてないのが多いですけど、例えばこの肺のデータだけ興味があるとすると、こう簡単にそのデータだけ絞り込んでくれます。 このようにして出した結果は、えっと、メタデータのリストやアクセッションのリストを、えっと、CSV の形でダウンロードすることもできます。ここで細かくこう必要な分だけ取って、セレクトしたやつだけをあのダウンロードすることもできますあで、えっと。上部には共通の情報がそれぞれ記載されます。 ここまではメタデータを使って SRA に関するデータをたどるというところだったんですけれども NCBI のサイトの優れている点の一つとして SRA に登録されたアライメント情報をビュアで表示するという機能を紹介したいと思います SRA は生データとしてファストキューとアライメント情報が入ったバムの登録を受け付けていますバムファイルが登録されている場合は そのアライメントの情報を、リファレンスと、えっと、アライメントされた情報を、ブラウザで表示することができます。例えば、えっとですね。人の、あ、あともう一つ便利なところは、アドバンストサーチの便利なところは、これまで検索した結果を、あの、 利用できる、検索した、絞り込んだ、あのそのクエリーをしあの利用できる点があります。人のデータで、えっと、RNSEC というちょっと大きな、RNSEC ではありません、トランスクリプトミックというので、えっと、検索してみます。この大きな結果から、 この左側のところにアラインドデータっていうのがありまして、こちらでバ a m ファイルを登録したものを絞り込むことができます。こちらがあのバ a m ファイルが登録された欄のデータの表示のところ部分になるんですけれども、例えばこれですと、このバ a m ファイルのアライメントに使ったリファレンスは ここにアセンブリーのアクセッション番号が出てまして、これは GRCH38P13 の, GR の、えっと、リファレンスに対する番号になっていますので、そちらの、えっと、を リ, ラリファレンスとして使用していることがわかります。で、えっとまあ、カバーバーレイジが 6, 6 9かけで、アライメントされてないリードがトくらいあるというような情報もこちらに、えっと、表示されています。 でここにアライメントというタブがありましてで、NGS データ、生データとアライメントされた情報を、ここからゲノムブ ラ, あのブラウザ上で見ることができまして、でえっと、まず、そのシーケンスビューアーというもので見るんですけれども、その初期表示するその染色体の番号をこ、このリファレンスというところで 選, 選びます。 えっ、ー、と、例えば今回は興味がある全色体番号が 2, あの2番だとしたら2番を選んで、こちらから、えっと、シーケンスビューアーを選びます。で、えっとですね、これだと、あの、この欄だけの表示ができるんですけども、例えば、この、えっ、ー、と、欄に関係するスタディにくっついているすべての、えっ、ー、と、番ファイルを 表示してみたいときはこちらで、ちょっと28個ありますけど、あの、並べてみることもできます。ちょっとこれは、こちらで、シーケンスビューワーを押します。そうすると、こう、いろんな情報が出てきまして、とこの上の部分が2番染色体の、えっと、延期座標が 書いてあってこの下に、えっと、ジーンズというトラックでいろんな遺伝子の情報が出ているのが分かります。いろんな情報がある中 の, この一番下の SRR 番号が書いてあるところが SRA、えー、に登録された BAM のアライメントファイルをこうブラウザで、えー、と情報を表示している部分でして。 これをこの他の電子の情報などと比較して並べてみることができるようになっています。NCBI ではアーカイブするデータボリュームが増加していることを受けて、SRA データをパブリッククラウドで提供し始めました。Amazon の AWS と Google の GCP の2つのクラウドが利用できます。 クラウドでは高速にデータのダウンロードができて、登録者のオリジナルのデータファイルのアクセスも可能にしています。また、必要なデータ検索もクラウド上で実行できるように、Amazon は Athena、Google は BigQuery という名前で、SQL による SRA メタデータ検索ができるサービスも提供し始めています。 これらの検索サービスの実行や結果の保存は有料となっております。このように大規模解析をする方にも有用なサービスを NCBI は続々と提供しています。検索方法の説明の最後に、新型コロナウイルスのデータ関連の データポータルサイトを紹介します。近年の新型コロナウイルスパンデミックの状況を受けて、NCBI や EBI を中心とした EU のグループ、そして日本でも、新型コロナウイルス関連データやサービスを集約して提供するデータポータルサイトを昨年公開しています。先ほど、新型コロナウイルスのキーワードで検索することを紹介しましたが、 ここで紹介するサイトを利用することで、簡単に目的の新型コロナウイルスのデータにアクセスすることができますので、興味のある方はこちらもご利用いただければと思います。それでは、NTS データを DRA 登録する方法を紹介します。 まずはデータファイルですが、BAM か FastQ ファイルでの登録が一般的です。BAM ファイルに関しては、アライメントされなかったリードを含めることを推奨しています。また、リファレンス配列がある場合は、BAM ファイルのヘッダー行の SQ 行の SN 値とリファレンス配列との対応表が必要になります。 リファレンス配列は i n s t c かレ e f s e c のアクセッション番号、バージョン番号付きのアクセッション番号を輸入する必要があります。この対応表はタブ区切りテキストファイルで用意して MAM ファイルと一緒にサーバーにアップロードします。fastq フ, ファイルでは、ペアリードはペアごとに分かれているファイルの登録を推奨します。 圧縮する場合は、か、BGIP2、で行ってください続いて、必要なメタデータ情報ですが、まずは登録者情報として、えー、とデータを登録する方が、DDBJ から問い合わせに対応できる方を登録者として、えー、と記載して、連絡先などをあの書いていただいています。 登録者は複数指定することができます。データ登録は基本的に研究責任者の許可のもとを行っていただきたいので、学生さんが登録する場合は、PI の方を登録者に含めていただいております。続いて公開予定を指定します。データは登録後、すぐに公開することもできますし、定期間非公開を選択することができます。 p r a の場合は、公開予定日を4年以内で指定することができます。これは、よくあるケースでは、論文を投稿する前にデータを登録して、アクセッション番号を取得して、で、論文が無事アクセプトされたら、データを公開というふうにご連絡いただければ、公開することができます。公開予定日は いつでも登録後いつでも変更ができるので4年後に指定してもそれより前に論文が出れば早めることもできますしなかなか論文が出ないような場合はその後どんどん延長することもできますただしその管理をしっかりしていただくようにお願いしております続いてプロジェクト情報ですバイオプロジェクトに記載する内容ですが その研究のプロジェクトのタイトルや概要、あのどんな研究かを説明する内容と、あとまあ研究費の情報などを、えー 入, れるえー、入れていただきます。また、この配列データに対する生物学的な情報は、バイオサンプルに登録します、えー。生物名は NCBI タキソノミーデータベースに登録されている 種, 種レベル以下の学名を、えっと 記載しますでそのサンプルが得られたあの環境の情報や、えー、と特徴、また何か実験的に処理をした場合は、その処理条件などを、えー、と詳細に記載できます。また、エクスペリメントには、シーケンス用のライブラリー情報や、シーケンサーの機種名、えー、また、リード帳が必要になります。 そして、えー、とその SRA メタデータの構成を見ていただいたんですが、その構成を登録の前に、えー、と頭に思い描いておくと、登録はスムーズになります。まあ、最もシンプルなサンプルが一つのケースは迷うことはないと思うんですけれども、複、え、数、ー、のサンプルを解析した場合とか、えーと、レプリケートがたくさんある場合とか、あと、そのシーケンサーを変えて、 ランを何回もやったとか、そういう場合は、えっと、サンプルは何個必要で、で、ランはその何個必要になるかとかいうことを少しあの押さえておくと良いです、えっと。注意が必要だとすると、そのサンプルの数の設定と、ランの数ですけれども、ランは、ペアのファイルは1つのランに含めるということになっていますので、 えっと、ファイルが2個あるから、ランが2個というわけではないということに注意する必要があります。えー、とそして、DRA は1つ の, そのサブミッションという単位で登録を完結しますが、そのサブミッション、1つ、一回の登録に入れる、えー、オブジェクトは、公開の時に同時に公開される点に気をつけて、えー、いただきたいです。えー 本文でやっぱりこのデータはあの公開しないかもしれないとかその別の別の時期に公開する予定があるとかもうすでに分かっている場合はサブミッションを分けて登録していただくようにお願いしたいです。 えー、そして、そのサンプルの流度というところで、そのいくつサンプルを作ればよいかというところをちょっと悩まれると思うんですけれども、そのえー、基本的には こ, のここに書いてあるように、個、え、体、ー、が異なる場合とか、そのバイオリジカル・テクニカル・レプリケートでも別々のサンプルとして登録して、えー、いただいています。えーまあ 処理のタイムポイントが異なるとか処理が異なるときも、もちろん条件としてそのデータを別々に扱うべきというものは、えー、とここでサンプルとして分けて登録していきますので、必要なサンプル数というのをそこから考えていただきたいですで。具体的な登録手順、DRA の登録手順としては、まずええ、 RA などの登録システムである Dway というシステムなんですけども、そちらのアカウントを取得していただきます。そのあと、DRA の, そのサブミッションの新規登録というものをえ行って、こちらで作成したえサブミッションに対してえーデータファイルを転送していきます。その後メタデータを登録していきます。方法として Web ツールでの作成か、 生命ファイルをアップロードするの2つの方法を選んで登録を行っていきます。で、データファイルとメタデータがアップロードされた後に、データファイルの検証処理というものが行われます。これはあのファイルの破損のチェックとか、その sra ファイルアーカイブ用の sra ファイルを作る。 ツールキットによる処理というのが行われまして、そこで検証をいたします。でその検証処理が成功するして、無事に SRA ファイルが作られますと、アクセッション番号を発行できる状態になります。それでは具体的に登録の手順を見ていきます。まず Dway アカウントを取得します。Dway は、 DDBJ センターに DRA を登録するためのウェブ登録システムですけれども、まず、氏名とイメールアドレスでアカウントを取得します。そうすると、バイオプロジェクトとバイオサンプルを登録することができるようになります。DRA と DA を登録するためには、アカウントに公開鍵とセンターネームを登録する。 こ、えっとで登録すするメニューが出てきますでここでセンターネームというのは、SRA が組織上に、運用上割り振っている略語です。例えば、遺伝権ですと、NIG とかそういう略語を割り当てています。それはあのアカウントの登録で組織、所属組織のフルネームを入れていただくと、あの割り当てられた略語が出てくることで大体皆さん、登録ができます。 公開鍵は、秘密鍵とペアでユーザーの認証に使用されるもので、えー、とデータファイルは、フ、え、ァ、ー、イルサーバーに CP などで転送するんですけれど、そちらの、えー、とユーザーの認証に使用されるものですで。それをアカウントに登録する必要があります。えー、Dway, に D-Way にログインして、 えっと、DRA の登録メニューに進んだ場面がこちらになっていまして、ここにニューサブミッションというボタンがあるので、そちらをクリックすることで、えっと、自分の登録するサブミッションの ID が作られます。でこのサブミッション、えっと、というのは、まあ、メタデータとしてもあるんですけれども、そこに記載する情報というのは、登録者情報、氏名、アドレス、所属名など。 と、あと、その、データの公開の指定ですね。その、即日公開なのか、えー、公開予定日を指定して、えー、っと、いきます。で、えー、データファイルの転送を行うんですけれども、さっきもちょっと言いましたように、えー、っと、その、FastQ やバ a m ファイルなどのシーケンスデータファイルを、えー、っとウェブ上とかではなく、 えっと、ファイルサーバーの方にアクセスして、えっと、先ほど作成したサブミッション ID に対応するディレクトリーにアップロードしていきます。データファイルの転送が終わりましたら、また Dway の方に戻っていただいて、メタデータを登録していきます。でその登録方法が今2つありまして、1つは Web ツールによる方法です。でその D-Way に で作成したサブミッション ID に対応するその登録画面になるんですけども、このボタンをクリックすると Web ツールで Dway からえっとバイオプロジェクトバイオサンプルを一連の流れで登録する画面に移ります。で、これはあのすごくその一連の流れで登録できて分かりやすいんですけれども、ちょっとあの動きが。 遅いというちょっと難点が今ありまして、あの件数が少ない場合は対応できますので、そちらで登録を進めていただくのが良いと思います。サンプルの数が100件以上とか、数が多くなると、ちょっと動作が遅くなってしまうのでと、XML ファイルをアップロードする方法も用意しています。 リアルのウェブサイトにその方法も載っているんですけれどその説明サイトから Excel ファイルをダウンロードしてで そ, こらにそこにその必要な情報を記載してで そ, そこからその、えー、と XML 生成プログラムを、えー、とこの Docker や Singularity コンテナを使ってあの動かせるようにそのコンテナを用意していますの で, でそれを使って で、XL c e ファイルから、えっと、XML ファイルを生成して、そのファイルをの d ウ a イの画面からアップロードするという方法になります。で、この場合は、バイオプロジェクトとバイオサンプルのアクセッション番号が必要になるので、の DRA のメニューではなく、バイオサンプル、バイオプロジェクトのメニューからそれぞれ内容を登録して、アクセッション番号を得た後に、 えっ、ー、と、Excel ファイルにその内容を記入していくというような形になります。ちょっとその Docker とかシングラリティとか耳慣れないとか使い方が分からないというような方は、まず Excel ファイルを落としていただいて、まあ、ちょっとこちらでフォローしながらということも可能にはなっています。続いて、えっ、ー、と、 バイオプロジェクトの登録なんですけれども、その Dway の登録画面から、バイオプロジェクトのメニューに出ていただいて、登録することができます。基本的には、登録者情報を公開の指定で、えーと、バイオプロジェクトは公開予定日を指定する欄がなくて、た単純にすぐ公開するか、と配列データが公開するされるまで非公開にするかというところを指定します。 でバイオプロジェクトや、まあとで説明するバイオサンプルは配列データにくっついていますので、基本的に、えっと、そのデータが公開されるとこう連動して公開成立されるような仕組みになっていますで、えっと。ここではプロジェクトのタイトルや概要とか、研究費の内容、プロジェクトのタイプ、そして、大まかな生物情報などを入れていきます。 続いてバイオサンプルの登録ですが、同じように D-Way の登録画面から登録していきます。アブミッターの情報と公開指定はプロジェクトと同様で、まあ、あの登録者などは別に設定することができます。続いてそのサンプルタイプを選ぶんですけれども、ここから、えっと、パッケージと呼ばれるものを選ぶところになります。大まかに えっと、そのサンプルの種類によっていくつかのパッケージが用意されていまして、まあ、ここに出しているのは、えっと、ゲノム、メタゲノム、マーカー遺伝子の登録で大マッカーな生物分類情報バクテリアとか、真核生物とかウイルスとかそのような単位で分かれていたりメタゲノムとかそういうものを自分のデータに適切なものを選択して次に進みます。 次の画面でその具体的なサンプルの情報を入れていく、えー、と TSV ファイルのテンプレートファイルをダウンロードすることができまして、そちらちなみに、えっと、このようなちょっと例の形で、えっと、1行目にその属性名のセットが、えっと、自分の選んだサンプルタイプに適した属性のセットが出てきますので、そこに1行1サンプルで自分のサンプルの情報を、えー、記入していきます。 TSV ファイルなので Excel などのファイルで編集してえっと TSV ファイルに変換してアップロードということが可能になっていますで、ここでは 1, 1サブミッション1サンプルではなく複数のサンプルを登録することができてこのように下にずらずらとえっとサンプル複数の情報を書いていくことだで複数登録することができます えー、そしてそのサンプルの属性っていうのが何を示しているのかが、たくさんあの、そのテンプレートファイルにはたくさんの属性名がずらずらと記載されていて、一体その属性が何を示しているのかっていうのが分からない場面があると思うので、その説明は、えー、とこちらのバイオサンプルのウェブサイトのサンプルアトリビュートという箇所から、えー、とその細かい説明を見ることができます。 またあの、こういうのは登録例があると多分分かりやすいと思いますので、こちらに示したリンクから登録例も見ることができます。これがあの Google のスプレッドシートで、えー、示している登録例になっていますので、えー、っとパッケージごとにもそのどういう内容を入れたらいいかというのを参考として載せていますので、えーっと、こちらをご覧いただきたいと思います。 続いて d ンのエクスペリメント欄の作成なんですけれども、先ほどのように、説明したように、Web ツールによる登録では、その画面に従って内容を入れていきますライブラリーの情報ですとか、その対応するバイオサンプルのアクセッション番号、そして機種名、そしてこのスポットレングスというのはリードの長さを入れるところなんですけど、あの、エクスペ、えっ、ー、とですね、 イルミナの場合はそのリードの長さが一定に決まっていますので、フェアだったらその両方を足した長さをここに記入していきます。ただし、他のシーケンサーは長さが決まってない場合とか、イルミナの場合でも、アダプターのトリミングとか、そのような処理を行ったものも別に受け付けていますし、そのような場合は長さが一定ではなくなりますので、この長さはリード長の平均とか、 を入れてていいいただいています続いて、ランを指定する画面、ラ、ま、ン、あの内容を記入するんですが、主な内容は対応するエクスペリメントのあ番号って書いてしまいましたが、エイリアスですね、アクセッション番号ではなくて、エクスペリメントに振られた連番の番号を指定していくような形です。でえーと データファイルのの MD5 というものを取得ししてて記載してますでこの MD5 というのは、えっと、ファイルに付けられた端子なんですけどもそのデータを、えっと、CP などで転送する際に、まあ、特にファイルサイズが大きい場合とか通信環境が悪い時とかなどにその破損あの転送途中で破損するということがああの可能性が出てきましてでそういう時にそのファイルが壊れてないかを チェックすすするののにに使っていいままそういうのをここに記載しますあとファイルタイプ、あのファスト Q なのかバムなのかそういうものも記載します。でこれは DRA 独自のポイントなんですけど、先ほど言ったように長さが一定の場合はファイルタイプ、ファスト Q というものを選んでいただくんですけどその長さがトリミングなどで変わったりとか、SQL とかそういう、えー、とですね 長さが一定ではないリードを持っているファイルの場合はファイルのファースト Q の場合は、ファイルタイプはジェネリックファスト Q というものを選んでいただくと、エラーが起こらないで次の検証処理を進めることができます。そして、そのメタデータとデータファイルのアップロードが終わりましたら、リーウェイの登録画面からこの バリ デ, ートデータファイルというボタンで検証処理を必ず行っていただきます。これが行われないとアクセッション番号が発行できませんので、ちょっと忘れずにやるポイントとなっています。でここでデータファイルの形式とメタデータの整合性が検証されて、アーカイブ用で SR ファイルが作成されていきます。検証処理が終わりますと、DDBG センターの方でキュレート、 アクセションがありまして、問題がなければアクセッション番号が発行されます。こちらの D-Way の画面にも発行されたアクセッション番号がリストされて見られるようになります。えー、っと、論文にはこのアクセッション番号を記載するんですけども、あのバイオプロジェクトやバイオサンプルの番号ではなく、DRA で発行された番号を、えっと、引用するように推奨しています。 これで、えっとまあ、論文が公開されたりとか、自分 の, あの公開したい時期が来ましたら、データを、えっと、先ほどの D-Way からも公開を指定することができて、データが無事に公開されますと、先ほどの検索サイトなどで、えっと、データが、えっと、検索できるようになりますで。DDBJ センターから公開されたデータは、NCBI の SL RA にまず送られて、そこからまた ENA の方に送られて、どこの検索サイトでもデータを見ることができるようになります。以上で講義を終わります。ごご聴ありがとうございました。